はい、どうもめちゃんねるです。本日私はですね、ニアミーというね、シャトルバスというかですね、相乗りの、ね、タクシーみたいなのを利用してですね、今、羽田空港の第3ターミナル国際線のね、第3ターミナルの方にやってまいりましたで、荷物に関しましてはですね、今仕方、アメックスのね、利用してですね、えー、JAL の方で送ってますのでそちらをピックアップしてですね、えー、チェックイン手続きをね、行っていきたいなとい う, ふうに思いますけど結構ね、エアアジアとか、ね、混んでますね。 ということで、これからね、JAL パックの方に向かっていきたいなと思います。はい結局ね、2階の方にやってきましたけど、10時以降はね、2階みたいなので、ABC カウンターをね、探していきたいなと思いますはいアメックスのね、スーツケース無料送迎を送ったんですけど、なんとね、今、24時間やってなくてですね、4時からね、開始という感じなんですけど、海外エアのね、出発便が5時なので、締め切りがね、45分前なので、 荷物を、ね、ピックアップして15分でねチェックイン手続きを、ね、しないといけないという感じですね。なので結構ねゆとりを持ってスーツケースを送ったつもりだったんですけど逆にあだとなってねバタバタする感じになっちゃいましたね。とりあえず腹ごしらえしてチェックインカウンター向かっていきたいなと思います。 レ君も朝から元気です。レク、給油を切れたね。おいしい。はい、無事にね、荷物をピックアップして、これからですね、チェックインカウンターの方にね向かっていきたいと思います。まあまだね、10分ぐらいありますんでギリギリっていう感じですね。まあ、朝早いっていうこともあって、まだね、非常に空いてます。でこのエイチのね、タイガーエアのね、こちらのカウンターで。 チェックイン手続ききを行っていきます、はい、とりあえずね、チェックインが完了しましたんで、これからね、出国手続きに向かっていきたいと思います。はい、というわけでね、事に出国手続きが完了いたしまして、今ね、搭乗口106番の方にね、向かっていきたいと思いますけど、れいくんのねあの、身体検査がめちゃめちゃ可愛かったですね。ということで、搭乗口に向かっていきます。 まだね4時半前ということもあって、人がねまだまだ少ないですね。プライオリティパスで入れるね ANA ラウンジについても、初便のね5時から入れる感じなので、ラウンジがねまあ、使えないので、まあ、結構、ね、タイガーエア、LCC 使うのはありかなという感じですね。搭、は、乗、い、口の方に到着しまして、今、ね、搭乗待ちという感じですけど、搭乗開始はね15分ぐらい遅れて4時半開始みたいな感じですね。はい、ということでね、ね無事に今ね、あの搭、ー、乗口から。 入場もねできまして、これから飛行機で、ね、乗り込んでいきたいと思います。はいやっぱりね、ちょっと涼しいですね、今ね。初めて、ね、乗る飛行機が楽しみですね。はい、空でね、かわいいですね。はい、レイ君、こっち。はい、膝についてはですね、まあ、こんな感じなので、思ってたよりは狭くないかなっていう感じですね。 全然大丈夫ですはいかわいいですねはいということでですねこれから4時間弱ですね飛行機に乗ってタイペイのにね向かっていきたいと思いますやっぱりねこのタイガーエアのねトラがかわいいですねレイくんのねライオンちゃんとねマッチしてる感じでいい感じでしたレイくんも今日はねトラじゃないんですけどライオンちゃんね来てます、うん はい、ここですね。離陸というところですけど、本日の機材はね、エアバス三二丸ネオでございます。ほぼね、満席という感じですね。すごいですね。 じゃあ、上がってきて、ね、はい、とりあえず今着陸しまして、これからね、イミグレの方に、ね、向かっていきたいなというふうに。入国審査ね、どれくらい混んでるんです か, か。はい、とりあえずね、こちらの。PCR 検査、抗原検査のキットね、いただきました。じゃあね。入国審査、向かっていきたいと思います。 はい、入国審査は、ね、そんなには混んでない、まあ、ちょっと、ね、混んでるかなっていう感じでしょうかね、30分ぐらいかかりそうな、えー、人数でしょうか、まあ、レイクは、ね、めちゃめちゃ元気です。ということで、台湾 と, ということで、オブジェがね、置いてございます。はい、無事にです、ね、入国審査も終わりまして、大体ね、3 40分ぐらいかかりそうな感じだったんですけど、レイクね、連れてたのでそすごい、ね、あのショートカットさせていただいて。 まあ、それでもね、25分ぐらいっていう感じでしょうかね。で、今ね、え無事に、あの、空港のね、外の方に出てきまして、今、両替をね、しようかなと思ってるんですけど、まだね、後早いということもあって、まだね、やってない。意外とね、えっと、空港内、セキュリティエリア内に1カ所あったんですけどね、そこはね、大行列だったんで、今、外出てきたんですけど、もうなんか14時ぐらいからしかやってないみたいな感じだったんで、まあ、キャッシングっていう手もあるんですけど、 まあ、ちょっととねああの散策していいいこうううかなというふうに思まます、はいまあ、空港ねこんな感じでございますけど、意外と人は少ないですかね、今、まあ、こちらの時間でいうと、まあだいたい9時ぐらいっていう感じでしょうかね、はい無事に両替も済みましたので、これからね、MRT の方にね、電車の方に乗っていきたいなというふうに思います。はいということで、ね、キっと買っていきたいなと思います。 はい切符もね変えたので電車乗っていきたいと思いますレイくん電車乗るよレイ、はい、くんこっち来てここ来てまっすぐはいまっすぐはい出ました はいきましょう。はい、電車の中ね、ね充電ができるみたいですね。ははいいいい感じででですす置くだけで、ね、充電ができます、はい、ということで、ね、こんな感じで台北、久しぶりにやってきましたけど、めちゃめちゃねいい感じです。楽しんでいきたいなというふうに思います。ということでね、ね今回の動画に関しましては、こちらでね以上とさせていただきたいと思います。